の着を着用しておりますうこういったところがあ外国の方々から日本文化というところで非常に興味がまず踊らなくていい興味があるで女性の場合はあ外国のないところに鎌げたこういったものを着用しておりますしアニなんかをつけて踊るそしていきに動きやすいように女性も男性も。 女子に一緒唐揚げっていう形ででき、えー、て交差、えー、がしやすいようですこれがまだ粋な形でバッテンサーです、ねね、そういうところね青鳥簡単ですのでね、えー、よく無拍子の原品だと言われてますけれども私ども信仰協会では四拍四拍子のリズムというものを大事にやってございます 例えば、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トンの、ね、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トに、ト、まあ、ン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、トン、どン、トン、トン、トン、トン、トン、トってン、ね、トン、ト、ま、ン、あ、トン、トン、トン、トン、 ドメキバヤシ、ス、物者型、えー、例えば踊りなんかで地形と申しますけれども、青踊りの場合は何の方、何物型が奏でるお囃子のョメキバます。で、このョメキバヤシスをまずちょっと聞いていただきたいと思います。 でお林のしるじはしゃぶそれから横笛今ビーフラット管とかのし笛といろいろ使ってますけれども指名台とそれから仮面大台とこういうご主人がまず基本的な楽器となっておりますただ今でもそうですけれどもレンによっては竹を切ってそのまま叩いてみたり端を叩いてみたり えー、ちょっと楽勝みたいに、逆戻りとバトルなんかを奏でた踊り抜きゲはあったようでございます。まあ、そういった中で今ジョメギバージュいました。このジョメギバージュに合わせて12。12という手ベルをちょっと高く上げていただいてえ、ちょっと練習をしてみたいと思うんですけど ね、ごめんなさいということですがそちらのピンクをちょっと羽織ってこられる女性もですね今手拍子が最初にゆっくり下げてちょっと何者かがリズムを上げるとそ う, そういう形で、ね、見てくれてますこれがね「青鳥り」の中で特に重要な「イカれのリズム」というね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 で、えー、そこを、もう一回やってみましょう。はい、これでね、青鳥の、こうリズムの取り方が、皆さんだと分かったわけですから。えー、あとはね、ええー、半分。 手の出し方と足の運び方この2つになりますであお、えー、は右手が出るときに右足が出ますよ左手が出るときに左足が出ますよこれはねよく皆さん方は耳に、うん、聞かれてると思いますでもそのことイコール歩くときと逆さまだと思いがちの人がたくさんいると思いますでこれがね大きな間違いで青おを踊りづらくしています で、これは普段は皆さん方何気なくおお。逆の手と足がですね。歩いてるじゃないですか。この歩いてる部分で正解です。で、この歩いてる部分にコメ入り、林があのなってきますよね。こう歩いてる ？5。こう して右手と右足違うんじゃないかというと下から手が出るから歩くときと一緒のように逆さまの手と足が出ますけれどもこの手を今度上げて下ろしてくるときは絶対に同じ足と手が一緒になりますとこれは常識ですねですから下から手を上げていただいてこう歩いてだんだん手を上げて右手と右足は必ずしっこれは体をひねらっ といとところがナンバー上司と言いますで、先ほど赤坂のお姉さん方が踊ってた「難波上司です」いや「体をひねらない」は、まあ、ちょっといろいろ日本のように全て難波です体をひねらないというところが重要ですね、えー、ですからそこら辺をね勉強するためにはまず手通しでこう答えてしまってその時にどんどんどがどんここどんどんどどんどんどんどんどんどんどんどんどん 例えば右足から出そこまではまず足まで行きましょうか。はい それは逆に違う手と足を出さなければなんか、あのー、動きづらいでしょ同じ方の手を加えていたから出すとこういう形になりまだから動きやすく動きやすくするためには皆さん方は間違えないようにまず。ちょっと手を上げてください。右足が出るときに少しだけ足を上げてくださいて。右足が出る 左足の時に少しだけこれだけですよ。じゃあここにちょっとやってみます最後にはい リジナルのステージを皆さん方にご覧いただいて少し最後に時間がね多分あると思いますので、えー、なかったらごめんなさいね あ, あったら一緒にちょっと1分でも2分でもその場で、えー、ちょっとお立ちに願って踊りの雰囲気を味わって帰っていただければというふうに思ってますのでね、えー、最後まで、えー、ご清聴いただくことを お, お願い申し上げまして青鳥教室のご挨拶に変えていきたいと思います。 たぶんね。